今、私は、人生で最も危険な撮影に、挑もうとしていた。 今、ホーズベントにいよいよ向かっておりますいやチキンめっちゃうまかった<笑>マジうまかった眠いもんすごい今<笑><笑>どうしよう本当って感じですけどなんかここからホーズベンドがえ10分ぐらいなんですってでなんかいきなり出てくるって言ったらそんな距離にあるんだってちょっとびっくりしましたけど、まあ、いよいよ最後の撮影に臨みます こんんなな感じなんだね、こっから歩いてって大泉州弁当に行くんだって<笑> 15分ぐらい歩くらしいとりあえずまあロケ半がてら明るいうちに地面を見ておこうかなと思いますけどやっぱ昼間は多いね結構人がずっとこの道を進んでいくみたい 次の事実というか、あのー、朝までねタイムラップス回したいなと思ったんですよ。オーバーナイトダメって書いてあったんだよね。だからいやね後で何か言われるのも嫌なんでね、とりあえずまあ、11時ぐらいで撮影は終わ終えて朝方また別のところでちょっと撮影行こうかなみたいにプランを変更しようと思います。これ相当でかいね、規模感が。 速攻がゴールみたいなんかこっちの方にも登ってる人いるけどちょっとなんか写真しか見てこんなかったけどだいぶでかいねこれねはい到着ああこれはでかいな着いたようわこれはでけえやすごっ今これね11ミリだから画角16ミリですね あこれはでかいねうわこれ肉眼の感動が伝わらないねすげえやあそこにキャンプしてる人いるんだけどボートで行くんだへえー、すげえざわもの じゃあ取ったらあそこチラチラ光入るんだねたぶ、ねうんね<笑><笑>あ、ここ危ないじゃんここ落ちたら一貫の終わりだねこれねうわー怖い怖いいやー参ったらオーバーナイトできると思ったからねオーバーナイトできると思ったんで10過ぎたら結構西に雨のが傾くんで いいかなと思ったんだけど、オーバーナイトがダメとなると、ちょっとね、天の川と絡めるのが難しいかもしれないですね。なるべく今、南西から天の川だとするので、えっ、ー、と、小津州弁当の南西側に今移動してるんですけど、手すりがないから、機材を落としたりとか、自分を落としたりとか、しないようにしたいんだけどね。すごいと あ, あ、上に抜くんだ。それはありよね、確かに。 で、今、まあ、どっか取れるところないかな探したんですけど、まあなんとかできるところを見つけて、まあ完璧じゃないにしろホースシューベンドで撮ったっていうのは、わかる感じかなって。うん、だね。うん、これ本当夜とか、帰る時とかマジ気をつけないとね。うん、そこでだから、狙ってみようと思いますわ。せっかく来たんでね。やっぱここはでも、やっぱサンライズの方が相性がいいんで、 ヴィーナスベルトが落ちてくるんだよね、これね。それがちょっと取れないのは残念だけど、まあ、できることをやりましょう。まずはしっかりと取ることですね。窓口に行って、一応ね、何時まで取っていいかって聞いてみたんですよ。やっぱり朝まで取りたいから。やっぱりダメだっていう話で、一応、あの10時まではいいと。そこからはまあ入れなくて、出てほしくて、えー、朝5時にまたオープンするから、サンライズを取りたかったら再入場してねと。 いうような感じでしね。まあ、しょうがないよね。自分もプロでやってるから、この辺のルールを守って撮影しないといけないからさ。みんなも撮影時はちゃんとこれ守ってね。10時まででございます。まあ、ちょっとぐらいオーバーするならいいけどっていう話だと思ったんだけどね。うん、基本的には10時ってことでした。まあ、最善を尽くしましょう。結構歩いてきました。えっと。 結局この木でもできんだけど、この木が目印。ここから狙えば、後ろには窓が開きます。もう日の出は間に合わなかったんだけど、やることはやらないとね、このために来たんだから。 めっちゃ怖い。すごいところに今三脚設置してますけど、絶対見つれないよこれは。絶対見つれない。まず OK。ピント OK。記録形式。行け。撮影開始しました。すごい。これちょっとスマホとスマートフォン落とさないようにしなきゃ。わあすごいよ。 あっちが展望台なんです。本当はあっちが展望台で。頼むよ、Z9。ちょっと声が増えるね。もう一台設置しました。こっちは GFX100STTRTR の 11mm の 2.8 をつけてますね。タイムラッププラスビューで今露出ランピングを させているところですマジで頼むよ三脚は2本しか持ってきたいのでとりあえずこれで終わりですあとは待つだけ今日は一応風も吹かない予報なんで大丈夫かとは思うんですけど帰りっをょけないこれ撤収する時も一回これをこうこっちに持ってきてから片げけるっていうふうにして 現地で、あんなんだもんね。<笑>こんなんだもんね、おの。現地ではやんないようにしないぞ。頼むよ。俺、F 値 2.8 にしたよな、こっち。してよの、確かな。してたと思う。今ならまだ間に合うかな。確認しようかな。いや、信じよう。大丈夫だもん。大丈夫だもん。<笑>白明光線。 革命光線がたよここにピーって出るとねこの反対側に出ると反革命光線って言うんだけどパッチリ映ってんなこれもこれもね結構タイムラプス的にはこいつが動くんでいい演出になるんだよねもうあとは機材をこうジングリジングリちゃんと動いてるかなって確認しながら やっていくだけですね。なんか暗めに行くな。大丈夫かな大丈夫かな大、まあ、GFX だから、後で持ち上げれるか。いや、2.8 かどうかちょっと気になったんで、っ触ってみようと思います。ニコンのカメラはね、一応ね、今まだインターバルタイムが、インターバル、シャッタースピードがまだ短いので、あ大丈夫、2.8 だ。よかった。次のシャッターが来る。 前であればカメラ触っても大丈夫なんですよね。設定変更もできるんですよだから途中から設定変更もできます。大丈夫だね、2.8 だ。よかった。風出てきたよ。今ね、これちょっとよく見えないと思うんですけど三脚の足に使ってないレンズと何だろうこれモバイルバッテリーを。 今袋にいててくくりつけてですねさっき倒れないように持ってかれないように一応したんですけど突風がねピュッと吹かないことを願いますけどめっちゃ声頼むって頼むって今ね時間はえー、っと20時28分で全然見何も見ないと思いますけど。 天の川がもう目視でで見えてる感じですあ れ, 星, あれ星なんか流れてんだけどあれ。あれあ飛行機じゃん。なんだよ。もう流れてねえじゃん。ムカつくわ。やめて。カメラが1個余ってたんですよ。Z7 が。三脚ないからどうしようかなと思んですよ。これ。ちょっと面白いと思ってた。レンズフードをね。レンズフードをこうやって。 立てかけて上に向けて。これでね、水平、ほぼ水平出るんだよね。これでちょっとシャッター切りますよ。ほら、ほら。ほらバッチリ。あー、形がまってやめてやめてやめて。今ね、GFX が何、なんかじゃなきゃ止まってて、今、何回インターバル、 タイマー撮影開始しても止まるからなんか再起動っていうか電源一回オンオフしてオンしたらまた走り始めたんですけどこいつ一回止まったわーマジでなんなのよ。だなってなんこんな時にかけてこういうこと起こるよね。 真っ暗なスタおてで音声だけで申し訳ないですけどホースシューベ辺トの撮影が終わってですね一応戻ってきたんですけどまだほすごい晴れてるのでもうちょっとやってくみたいな話になってですね昼間のうちにロケハンした石の塔のとこちょっと名前出てこないですけどそこに行っちゃうかって話になってまあ昼間にロケハンしたからまあ行けんじゃないかっていうことでえーまた行ってくることにしましたえもうちょっと続きを撮影してきて でねなんかやっぱ友人も言ってたんですけどうんとやっぱ国立公園は舐めない方がいいとええー、道に迷ったり帰ってこれない可能性もあるということでまあ帰ってこれなくなったら最悪朝までいてねどうせ朝まで撮影するから明るくなってから帰ってくればいいと思うんですけどとりあえず無事に現地にたどり着けるようにですねえー、注意していきたいと思います一応あの溝に沿っていけばいけると思うんですよね撮影旅はもう終わりかと思いきや えー、もうちょっと続くみたいですね嬉しいです えっとこ う, こうかなこうかなはいというわけで戻ってきました暑い今日は終了と今朝を迎えましたあと2日あるんですけど帰るだけでここからロサンゼルスまで車で10時間ぐらいかかる10時間以上かかるたかな、うん、すごい遠いんですよだからここからはねあのー、私もそのガイドの方も疲れてるのでちょっと休みながら帰ろうっていう話ですね なので撮影は一応これで全校で終了ということには一応形式上なります。やっとこう、なんていうかアメリカの街並みとかの仕組みというかね、そういうセオリー的なことも慣れてきて、このアメリカの気候もだいたい分かってきたところで、まあ日本に帰るわけですけども、この旅のね、なんていうか撮った写真だとか動画とか、あとこんなこと経験しましたよっていうのは、あの、後日、阿智村、 で、あの、私のファンミーティングなんで、その時にね、皆さんにお話ししたいなと思っています。はい。じゃあまあ、ただあとは帰るだけなんで、この Vlog もここまでにしようかな。これが最後にしようかなと思います。それではですね、えー、今回の旅で一回り成長した私を見せられるようにですね、今後も頑張りたいと思いますんで、えー、皆さんまたぜひ遊びに来てください。それでは、えー この動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。次は日本でね、お会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。